おー、かっけえ。わ、なんかいいね。 はい、どうも、皆さん、こんにちは、のいちです。というわけで、本日はですね、なんと、YouTube のね、おすすめ欄、皆さん、徘徊するじゃないですか。で、僕もね、ちょっと見てたんですけど、そしたらですね、こちら、テレビアニメ、鬼滅の刃、刀鍛冶の里編、第2弾 PV へ、ということで、ま、自作なんですけど、あの、僕の仲良くさせていただいてるね、ま、N アニメチャンネルさんっていう方がいらっしゃるんですけど、こちらの方がですね、なんと、自作の PV をですね、アップロードされておりましたよ、ということで、いや、これは聞いてないぞ、と<笑>。 いやー、まじで、これはさ、もうちょっと見るしかないなって思っちゃったんですよ。うん。で、まぁ、あ、勝手なんですけど、本日はですね、こちらの、あの、PV をですね、リアクション動画、私のチャンネルでやらせていただこうかなと思います。はい。勝手です。<笑>もう、N アニメチャンネルさんの概要欄にリンクとか載せとくんで、はい。ちょっと許してください。<笑>はい、ということで、えー、ちょっと見ていきましょう。おー、かっけえ。お、なんかいいね。 BGM しかもあれじゃないすげえな。公式の BGM と一緒のやつだな、これな。おー。さあ、始まる。おなんかロゴ。おー、すげえ。自作だ。かわいい。さあ、おーおおお。おおー、かんろミみリり。おー。おー、しかも喋ってるよ。めちゃめちゃかわいい。おー、616も喋ってるし、しかもクオリティめちゃくちゃ高い。なんじゃこりゃ。うわ。 ローラー<笑>いや、満たされたわ。もうこの38秒で満たされるなんてことあるないよね。<笑>いや、でもね、ちょっともっと見て、<笑>もっと見たかった。うん。いや、でもすごいね、クオリティ高いね。まずね、このカンロジさん喋ってたよね。そして616も喋ってたし、しかも、本当あの、作が良くね作が良くね。<笑>柵が<笑> びっくりしたよね。作がよくね。う、え、ん、ー。いや、これ声真似なのかななんかすごかったね。アフレコもちゃんとやられて。おー、すごいね。なんだろうね、これなんかね。すごかったね。うーん。自作でここまでいけるとは、マジでびっくり。うん。ってことで、皆さんもちょっと概要欄貼っとくんで、個人的に見たい方はね、あの、見といてください。そして、あの、なんか良かったよってコメント<笑>勝手に載せちゃったんで、良かったよってコメントとかも<笑>、送っといてあげてください。はい。<笑> いやー、そんな感じのリアクション動画だったんですけど、この後ですね、私もう一本ですね、あの、重大発表の動画をあげたいなと思ってるんで、皆さん、この後ぜひぜひ動画見てください。ってことで、続いての動画でお会いしましょう。うっばーい !8 時にアップします。